高潮に参りました兜と申しますここ彼までの今回の演舞が新作初お披露目でございます兜の世界観をお届けできるよう一生懸命踊りますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは参ります 空を打ち越し石を。 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀 本国に y o u r so c u t WHAT'S <laughs> UP?! いいいいまだまだ見つます 最初のさんコースでありがとうございましたありがとうございましたせい<笑><笑><笑><笑><笑>